園児の皆さんお願いします。 you、mm -hmm. 皆さん、ありがとうございました皆様、拍手をお願いします